久しぶりいや元気にしてたい や, いや私は元気だよえ今さ何知ってんのうんうん<笑>えっえほんとえめっちゃ大変そうえーうんうんうんうんうんあはははえマジえそうなんだあはははははえ な, なになにな に, なに宝箱開いたようになっ て, 言って いや、あのさ、それさ、昔から言うけどさ、すごい失礼じゃないそんなことないからね。いやー、あ、さよさ、同窓会行くえ、行くよね。いやー、あのさ、山中さ、あの、SNS で炎上しちゃ、しちゃってたじゃんで、世界に旅にでますとか言ってたけど、あの後どうなったのか知ってるえ、金太郎飴作ってんの今。え、すご、え、良すぎじゃない え、今度さ、あのー、私たちのか顔のさ、やつ作ってもらいに行こうよ。え、なにあの、同窓会いたら、同窓会のメンバーの写真の集合写真のやつ作ってもらって。あの、もう見えないよ。顔認識できないから<笑>。<笑><笑>え、なに今、剣抜いたでしょって。抜いてないってだからさ、すっごい失礼だからね。もうさ、いや、同窓会楽しみにしてから。うん、じゃあね。